こんにちはアロです今日は福岡のカフェは2000円で飲み放題ですよっていう話をしていきますフリーランスにぴったりな福岡のカフェ飲み放題どういう実態になってるのかお話ししていきます僕のチャンネルではこうした福岡生活のリアルであったり福岡生活がいかにコスパがいいかっていう話をしていきますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日なんですけれども福岡の生活でカフェが2000円で月2000円で飲み放題のサービスが始まりましたよっていう話をしていきます 実際、福岡に住んでいる方も知らない方も多いんですけども、ハニーコーヒーだとか、リトルハニーだとかっていうカフェが10店舗ぐらいですね、含めて月2000円で何杯でも飲めちゃうっていうサービスが始まりました。このサービスの名前は、オールベイズドリンクっていう名前のサービスなんですけども、それを使って月2000円でカフェ飲み放題になったっていうのが最近の出来事です。で実際、このサービスは福岡と京都でもあるんですけれども、 その店舗、登録された店舗、約10店舗ぐらいのカフェの利用が定額制で2000円、税込みで2200円で使えるようになりました。で、実際にどうなってるかっていうと、スマートフォンのアプリであったりサ、サイトを登録してですね、そのタサイトを登録して、そのサイトを見せることによって、何倍でもコーヒーが飲めちゃいます。この オールウェイズのドリンクのサービスのポイント、3つあります。三つ。今日はお話は3つ分けていくんですけども、1つ目。一つ目は2000円で飲み放題ってところです。これすごく使いやすくて、大体コーヒーって1杯400円じゃないですか。400円。で、5杯飲めば2000円になるんで、四回使えば、あ、5回か。五回使えばもう元が取れるくらいすごく使いやすいです。なんで僕の場合、1日で大体5杯ぐらい飲んでたんで、1日で消費してしまったっていう感じです。 で、時間帯、2つ目のポイント、2つ目のポイント、時間帯がすごく、ね、使いやすいです。8時から11時ぐらいまで空いてるお店があるんで、そういった意味でも、朝8時からスタートして、でそこから夜11時、10時ぐらいまで、ラストオーダーだ大体10時ぐ ら, ぐらいじゃないですか、なんで10時ぐらいに行って、もう一回コーヒーが飲めるっていう感じです。で、実際に選べるメニューは、コーヒー、カフェラテ、キャラメルラテ、 だとという形でもうコーヒーヒのホットとアイスもありますねそういった意味でも5種類ぐらいは飲めるっていうのが大体のパターンです。で、リトルハニーだとかハニーコーヒーだとかっていうのが結構入ってるんで、そういった意味でも福岡県民はすごく使いやすいかなっていう形です。で、実際そのエリアなんですけども、福岡のエリアは結構天神エリアに密集してます。で、1つちょっと離れたのが、 南区にあるお店なんですけどもそういったところを利用しなせずにもうやっぱり福岡の市内天神で仕事をしている人にとってはすごく便利かなと僕は今一番使いやすいなと思っているのはブックカフェがあるハニコインですねショッパーズ天神ショッパーズの南側にある北側ですね天神北側にあるショッパーズを利用したりだとかあとは天神 の, あの神殿長のカフェも利用できるんで。 ウォーリーズドリンクを使ってハニーコーヒーですねハニーコーヒーをテイクアウトすることもできますで他にはベトナムコーヒーだとかあとは別の大名にある酒場シャトルシャトルの酒場酒場のシャトルかはちょっと名前忘れちゃったんですけども飲食店で使えるアイスコーヒー頼めたりだとかっていう形でもうドリンクを無料で何杯でもいけちゃうっていうのがこのサービスですでプラスおすすめのポイントは一日に何杯でも飲めることです 一日に何杯でも飲めるので、本当に朝から晩まで飲めるっていうのがすごくいいポイントになってます。で3つ目、3つ目僕がおすすめしているポイントは何かっていうと、ブックカフェも使えるっていうことです。これはすごく便利になりました。僕すごくブックカフェが好きだったので、ブックカフェよく行ってました。ブックカフェって何かっていうと、コーヒー1杯頼むことによって、そこのツタヤが入ってるんですけども、ツタヤで本が読み放題になるっていう、えー、カフェです。 読み放題といっても1人3冊まで持ち込んでその自分の席に置いて自分の席で読めるっていうのがサービスのポイントになるんですけどもブックカフェは利用できますハニーコーヒーが入っているんでそこでハニーコーヒー頼んででブックカフェで本を読むっていうのができるようになりましたすごく便利ですよね本が好きな人だとかはもう本屋を自分の書庫として利用することもできちゃうとで僕の友人で行くとすごく家が近いそうで僕もそのショッパーズができた当時 最近できたんですけどもできたとおりショッパーズの裏に住んで自分の書籍書庫をそのショッパーズツタヤを自分の書棚として使おうかなって思ったぐらい便利がいいですで友人もそこに近くに住んでいるんでもう徒歩2分3分ぐらいで行けるって言ってました すすごく便利ですよねそういった意味でもコーヒー頼んで、で、本を読んで、自分の知識を蓄えて、プラス そ, のそういった知識を使って、自分のビジネスをしたいだとか、自分の生活に役立ったりだとか、自分のサーリーマン生活に役立ったりだとか、という形でいろいろ使えるというのが本の良さかなというふうに思っています。僕もめちゃめちゃ本が好きなんで、あそこを利用したりだとか、ツタヤが入っているようなマークウェイズ行ったりだとか、あとは六本松行ったりだとか、というふうにしています。 なんで、その2000円でカフェ飲み放題をしながらも3番目のポイントとしてはブックカフェで自分の A チュしないでっていうのはすごくいいポイントかなと思っています今日はですね、オールウェイズランチの話をしていきました実際2000円で食べ飲 み, 飲み放題カフェ飲み放題っていうサービスが始まりましたよっていう報告と3つのポイントをお話ししていきました3つのポイント1つ目は2000円で何杯でも飲めちゃう 2つ目は時間帯を気にせず8時から12時まで11時まで飲みますよと。3つ目のポイントはブックカフェを利用して本を読みながら自分の知識を蓄えることができますよというところでいくとやっぱり図書館にはないような新しい本を読みながら自分でコーヒー飲んで自分で勉強したりだとかっていうふうな利用ができるのが a l w a イズのドリンクの2000円飲み放題になっているという話でした。実際使ってみると分かるんですけどもまあすごく便利です。 便利な商品もやっぱりどんどん広がってほしいのでこういった形で加盟店を僕が宣伝するというか使った体験談をお話しすることによっていろんな人に使ってもらってでプラスその使ってもらって広がっていっていろんなお客さんが使えるような状況お店がどんどん増えていくと僕としても嬉しいかなというふうに思っています今後ですねこれ全国に展開していくっていうふうに言われてたんでそれをすごく期待していますプラス福岡県民として やっぱり新しいカフェも利用できるようなサービス展開広がっていったら嬉しいなというふうに思っています。で、プラスですね、ランチもやってるんですよ、オールウェイズランチ。今日、確かテレビ放送をしてたらしいんですけれども、そのオールウェイズランチだとか、月額5000円でランチが食べ放題になるサービスが、そのオールウェイズっていうのでやってます。で、それを僕は兼用して、だいたい食費がですね、毎月7000円ぐらいに収まるような 仕組みを今作ろうとしていますどういう意味かというと、5000円でランチ食べ放題して、2000円でカフェ飲み放題。なので、5000円のランチでランチ何回も食べてで、夕食もいらないような状況を作って5000円でやると。で、プラス何 カ, フェのカフェで2000円で使って、カフェを仕事場として Wi-Fi が使えるような場所を使って、パソコンで仕事をしているような状況にして、オフィスとランチとカフェ、もう全部込み込み月7000円で生活できるような。 お話をを生活をしてていいこうと思っていますそういった意味でも今後ですねこういったランチサービスカフェサービス広がってほしいなというふうに思っていますそういったそのランチのサービスのおすすめのポイントだとか詳しい話は別の 動画でで、やってよかってていいいるかかたたた、らら概要欄からチェックしていただければなとい う, ふうに思まます。また僕が福岡のコスパ生活の最強な理由についてお話ししているので、よかったら人気の動画もあるので、よかったら見ていってください。今日は福岡のカフェ飲み放題の話をしていきました。実際にこれは広がっていって、全国に広がっていけたらいいなというふうに思っています。よかったらいいねボタンを押していただいて、またこういったコスパ生活の話についてお話しするので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。